あなたは長所と短所と聞けば何を感じますか一見そう反し何の関係もなさそうなこの2つですが必ずしも無関係とは限らないのではないでしょうか政府が1人当たり10万円を給付したとしますこの政策の長所は国民が10万円を 得られることですそして短所は財政が悪化してししてまううことでしょうこの政策が一切の効果ももたらさなければ短所について問い詰められることが考えられますが視点を変えれば短所を問題視することはできなくなるはずです。 以上から長所は短所なしでは存在できない場合があることがわかります。短所を恐れて何もできなければ何も変わらないのではないでしょうか。